それではこれまでに述べましたその計算量それから計算量評価のための全勤規法に基づきまして多倍調整数の加算の計算量の評価を実際にやってみましょうテキストは16ページからですので、まあ、必要な人はテキストも確認しながら進めてくださいでここから行う多倍調整数の加算の計算量なんですけれども えー、とこの計算量評価の際の計算量はそのワードごとの指則演算を単位とするという点にまず注意しておいてください。それでは多倍調整数の加算のアルゴリズムの計算量評価をするために、まあ、実際にその前回の授業で説明しました多倍調整数の加算のアルゴリズムをもう一回見ながら、えー、計算量の計算量 見積もりを進めていいいきたいと思いますアルゴリズムは今出しているスライドのようになっておりました。入力として多倍調整数 A と B を受け取って、それに対して出力となる多倍調整数 C を計算するアルゴリズムということでした。でまず最初のステップから順番に見ていきますけれども、最初のステップはですね、この まあ、ガンマゼロに0を代入する部分でして、この代入の部分は指則演算とは異なりますので、計算量の評価には含めないということにします。次 の, あの2番目のステップなんですけれども、これはフォア分によるあのループが入っております。ですので、まず、 このループがです、ね、何回繰り返されるかによって、それが計算量に影響をする場合がありますので、このループの回数を見てみることにしましょう。でループに使われる変数は、この i で, で、この i が0から k-1 まで変化させる、えーと、i を1ずつ変化する繰り返しですので、こちらにありますように、このループの回数はまあ合計軽回であると。 いうことが分かりますそれでは次にこのループの各ですね1回ごとの処理の中でそのどのような指則演算が行われているかワード単位の指則演算が行われているかというのを見てみましょうそうしますとこちら今線で引いたところになりますように各 i に対して ai プラス bi プラスマ i というその各ワード単位での指則演算 加算が行われておりましてで、その加算は AI プラス BI の部分と、それにガンマイを加える部分、この2回が行われていることになります。まずこのことを覚えておきましょう。えー、次に、えーと、3番目のステップですね。この3番目のステップでは、その2番目のステップで組み上がったあの計算結果となります多倍調数 C を返すリターン分ですが、 このリターン分は指則演算とは異なりますので、計算量評価には組み込まないことにします。以上の見積もりをまとめますと、次のような形になります。アルゴリズム全体で行われる計算は、加算 2K 回でした。これがすべてですので、アルゴリズム全体の計算量は 2K ということになるんですけれども、 これを、あの、先ほど使いました、その全金表示で評価しますと、えっと、ラージオの k、もしくは、えっと、タの k で評価されます。このことから分かることとしまして、多倍調整数の加算の計算量は、整数の長さ、ワード調 k に比例するということが言えます。 それではここで、えっと、符号付き多倍調整数について紹介いたします。テキストでは16ページの末尾から17ページにありますのでご覧ください。これまで、その符号なしの多倍調整数の表現と、その加算のアルゴリズム、そしてその計算量について論じてきましたけれども、まあ、あ実際には、その負の多倍調整数を扱うという場合もあるかと思います。 でまあ、そのような場合に、この符号付きの多倍調整数の表現を用いるわけなんですが、その表現の仕方というのは、いくつかありますけれども、ここでは、その2の歩数を用いた表現というの を, を紹介します。でここでは、その v と呼ばれる、そういうその多倍調数をですね、この a0 から a の k マイナス1の、その、まあ、k ワードの整数を使って表すことにします。で、この場合、その、 えっと、A0 から AK-1 の並べ方は、あの、基本的にはその符号なしの多倍調数と同一で、えっと、A の0が、えっと、V の最下位のワード、それから A の1がその次の位のワードというふうになっていきまして、最上位のワードには、その A の K-1 を割り当てるわけなんですけれども、ただし、その、符号付きの多倍調整数で異なる点は、 この最上位ワード A の K-1 の最上位ビットがその符号を表すという点です。で、ここにそのワード A の K-1 のですね、各桁をこの箱で表した図を置きましたけれども、この A の K-1 においては、まずこの M0 ですね、最下位の、M0 がこの2の0乗の位、それからまあ、 次の m1 というのが2の1乗の位、m2 というのが2の2乗の位という形でもう各桁を表しているわけです。でただし、この最上位の m の n-1 だけに関しては、えー、とこれ、あの負の数ですね。負の数 -2 の n-1 乗を表すということにします。これがまあ2の歩数を用いた表現です。そこで、 まずこの a の k-1 がですね、ああの表現できる最小の数というのを求めてみます。そうしますと、えっと、まず一番最上位の桁、これはあの2の n-1 乗を表しますので、まあ、ここの桁をこう、一と置きまして、で、えっと、残りの桁ですね、残りの桁はすべてあの正の値を表すので、これを全部 残りの桁は全部あの0にしてしまいます。そうしますと、a の k-1 というのはこの下の式で表されますけれども、とこの部分は全部0にすると。えー、っと、mj の部分ですね。この mj の部分は全部0にすると。それから、最上位桁の mn マイナス1だけは1にするという形で表しますと、実はこの a の k-1 で表すことのできる最も小さな数というのは、この -2 の n-1 乗ということになります。このことを使いますと、その a の k-1 のワードの値の範囲は、 マイナス2の n マイナス1乗以上、えー、と2の n マイナス1乗マイナス1以下ということになります。よって多倍長数 v の値全体の範囲としましては、これがあの最小値がマイナス2の nk マイナス1乗、それから最大値が2の nk マイナス1乗マイナス1という値を取ることになりますので、 ここは各自で確認してみてください。